みなさん、こんにちは。私は元気にここにいます。バーチャルユーチューバーのスーパーソニックでーす。とりゃー。まず、深呼吸。<笑>はあ。はあ。はあ。腕を大きく左右に。はい。はい。はい、背伸びもしないだろう。 よいしょはい左右にに大きく 肌を大きくぜんくつしてそしてはしやく。 ジャンプ、はいんんんちめ て, めて、閉やあたいそうって。 結構大変ですね久しぶりに体操をしてみてすごく体が気持ちいいです朝から運動をすると血行も良くなるし女性的にはむくみ対策にもいいと思うし何よりも元気いっぱい一日を始められそうですよね皆さんはいかがでしたか今回の動画があれば私と一緒に毎日ソニコ体操できますね